ちとあか、スティールゲンああ、ね、ね, あ ね, ねじゃあ、えっ、ー、と、同じチーのスティール選手とゲン選手についてちょっと話を聞かせてもらいたいです。どんな選手ですか、はい、どんな選手うーん。まあ、ゲンは、本当とに、もう、素晴らしいプレイヤーだし、うん 本当に人間的にも素晴らしい人間だと思ってて、まあ、プロの鏡だなって思いますね、僕は。かもうめちゃくちゃ、僕は、なんだろうな、まあ、こういうことを、あの、恥ずかしがらず言えるぐらい、もう本当に、彼の、なんだろうな、人間さん僕が好きだし、あの、本当に素晴らしいプレイヤーであり、 人間だと思います。したと思ってます。スティールに関しては、な ん, なんだろう。<笑><笑>なんかね、スティールはね、ちょっと褒めようとすると僕恥ずかしくなっちゃうんですよね。なんかね、どうしようかな。うーん。まあでも、面白いやつっすね。本当になんかノリが、ノリがなんだろう。あのー、結構、 うん。冗談を言い合う中というか、うん。言える雰囲気というか、なんだろうな、うん。結構、まあ、普段は怠け者みたいな感じでしてるんですけど<笑>、まあ、結構、怠け者にちょっかい出すと反撃してくるみたいなタイプで、結構ね、 何だろういや、すごく難しい。ちょっと待ってください。はい。うん。うん。あとでも、ゲンの方だけ伝えてもらえたら、シャトレーあ、そうですか。<笑>はい。大丈夫ですかすいません。あ。<笑>그렇다면、우선、ゲンソンスへ대い얘기부터入る게요。うん、ゲンソンスは、정말、フルーンハン、ソンス以上、フルーンハン、サロン、インいン、にらを생각합니다。うん 네、 정말프로선수다운그런선수인것같고요그리고그원래는이런얘기는좀부끄럽긴한데그래도그겐선수에대해서는부끄럽다는말없이할수있는정말인간성을제가좋아하고요정말훌륭한그선수인간성이라고생각합니다 、응 結構、なんだろう、猫と怠け者を合わせたような人間なのかな<笑>なんか、結構、気まぐれだし、な結構、基本、眠そうにしてるし、なんだろう、眠いときは全く反応しないですね。でも、自分が元気なときはめっちゃ喋りますけど、うーん、まあでも、すごく、なんだろう、一緒にいて面白い選手ですよね、本当に。 あの、本当に、あの、冗談を、冗談で冗談で返し、あの、なんだろう、日本語の覚えたりするんですけど、その、覚えた日本語をすぐに日常生活の会話で使ってきたり、この間、なんかね、一番僕びっくりしたんですけど、あの、なんか、まあ、あることで話し合いになった時に、スティルがいきなり、反論がないなら俺の勝ちだから、みたいな。<笑><笑> <笑>お前どこで知ったらその日本語みたいな。<笑>なんかめちゃくちゃ<笑>、あの、本当に一緒にいて、本当に面白いあのそうです人間というかプレイヤーですね。あん 얘기를할게요일단은스틸선수는뭔가좀제가칭찬을하려고하면은정말부끄러워요그래서좀말하기가좀어려운부분이있는데일단재미있는사람이라고생각하고요그리고저랑은뭔가잔난서로잔난칠수있는그런분위기고그런사이인것같고요그리고편서에는약간좀게으른부분이많이보여요그렇지만뭔가그 제가건드리면은반격을해오는그런사람이에요그리고그나중에한얘기가무슨고양 이, 이랑그뭐지갑자기제가한국어가떠오르지않는데그게으른동물있잖아요뭐였더라그나무늘보맞나아나무늘보아네나무늘보란고양이를합친것같은그런성격인것같고요 약간그기분에따라서뭔가움직이는스타일인것같고요평소에는항상뭔가졸려보여요항상그리고정말졸리본인이졸릴때는반응이전혀없어요근데자기가뭔가힘이차고좋을때는정말그반응도많이해주고요같이있으면정말재미있는사람입니다그리고그 일본어를그배운거그자기가외운거를그일상생활에서바로쓰거나그런게있어가지고그얼마전에뭔가좀하나의에피소드가있는데그갑자기그반박이없으면내가이겼다막그런얘 뜻의일본어를갑자기유상하게한거예요그래가지고크로어디서배웠냐라고했었던그런에피소드가있습니다정말재미있는친구인것같아요마지막으로2020년목표하고이제한국일본편등하게한번끝낼게요네자지막最2020년목표한국어한님게메시지 s s a g e y o 2020년목표는 あのーまあ、監督は普段ワールズベスト8って言うんですけども、まあ、まあ僕もそれをまあ習いたい気持ちもあるあ、それを真似したい気持ちもあるんですけど、まあ、日本の今までの最高記録、国際大会での最高記録を更新するが目的ですね。あつまり、えー、グループステージに進出したいなと思っています。 えー、そして、えー、韓国のファンの皆さんに、本当に、えー、いつも応援してくれくださってあ、ありがとうございます。あのー、本当にちょくちょく、あのー、聞くんですけど、あのーあ、僕のファンの方がいるって話を聞くんですけど、本当になんか、なんで僕なんだろうっていう思いは結構あって、まあ、正直プレイだけで言えば上手い人とかにもいるわけじゃないですか。でもやっぱり僕を応援してくれてる、 人がいるってことは本当に僕にとっては嬉しいですし、本当に、恥ずかしくないプレーをしたいなと思って、まあ、より一層気が引き締まりますね。あ本当に、ああ、いつもありがとうございます。これからも応援してもらえると本当に嬉しいです。2 0 2 0年目標うん。えぇ、うん。 롤더컵그8강이라고하시는데요저도이게똑감독님이랑똑같이감독님따라해가지고그렇게말하고싶지만일단은그일본최고기록갠신그게목표입니다즉그룹스테이지진출그게목표입니다 네그리고한국팬분들한테는요그항상응원해주셔서정말감사합니다니제가가끔씩그한국에도팬이있다라는말을듣긴했어요그런얘기를들으면은왜저일까왜나일까라는생각이들기도하고요왜냐하면플레이만보면은저보다잘하는사람들이그다른선수들이많이 있다고생각하기때문이죠그렇지만그제팬 이, 라팬이있다라는얘기는정말기쁘고요 그, 그런응원해주는팬분들을위해서도부끄럽지않은플레이를해야겠다라는그생각을하고요다시한번뭔가마음을가다듬고해야된다잘해야겠다라는생각이들고요그리고그정말정말응원해주시는팬분들감사하고요앞으로도계속응원해주셨으면감사하겠습니다